ヨシユキよしゆきよしゆきビジョンビクセンアスコット ZR7 倍50ミリ見ていっちゃいましょう。 怪物レンズ切眼レンズピント合わせリング。 振り出し式目当て指導調整リングそれでは使い方ですまず 目の幅に合わせて望遠鏡を双眼鏡を折り曲げますそして眼鏡をかけている方は繰り出し式目当てを引っ込めますストラップを。 ぶかけ遠鏡を、双眼鏡を覗きます。覗きながらピント合わせリングでピントを合わせます。 今回は7倍 50mm のモデルをセレクトしました 50÷7 で瞳径が 7.1mm です人間の瞳孔は 2mm から約 8mm まで開くと言われています この人間の開く瞳孔よりも瞳径が小さいと像が暗く見えてしまうんですね、うん、そして7倍という適度な倍率もポイントです倍率が 深すぎると大きくは見えますが手ぶれや見える範囲が狭くなるといった影響があります見たいものに応じて適度な倍率を選ぶことが重要ですね 以上、陸戦アスコット ZR7 倍 50mm でした。